キング・アンド・オブ・ス・ヒラノ氏用が10月スタートの連続ドラマクロサギ TBSK 毎週金曜午後10時で主演を務めることが明らかになった。過去にはジャニーズ事務所の先輩である山下智久が同作で主人公黒崎を演じていただけにネット上では主演は山 P しか考えられない平野くんの 黒詐欺も楽しみ、などと様々な声が上がることに。そんな中、同作の原案を手掛けた夏原武氏がツイッターでこれら論争に苦言を呈し話題になっている。黒詐欺は詐欺によって家族を失った主人公が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となり本当の敵に立ち向かっていく物語。原作は黒丸氏作画。 夏原氏、原案による同盟漫画シリーズで2003ケ13年に週刊ヤングサンデー、週刊ビッグコミックスピリッツ、共に小学館で連載していた。06年の連続ドラマ、TBSK では山下が主演し、堀北真希極楽トンボ加藤浩二山崎勤村が出演。08年には映画黒詐欺も公開された。一方、 昨年発売の週刊文春文芸春秋21年11月4日号は平野主演で黒詐欺続編を制作すると報道8月19日に正式発表されるとネット上で大きな話題になった 原作の二人は長い連載期間を共にのたうち回りながら過ごし、完結と共に旅立ちを見送った黒崎と、また会える日が来るとは思いもしませんでした。放送を心から楽しみにしています。黒丸氏、真でも俗でもなく、いわばもう一つの黒詐欺。制作スタッフからこの言葉を聞いた時に思ったのは、 クロサギは本当に幸せな作品だなという思いでした、夏原氏、などとコメントを寄せている。ネット上には、平野くんには新しい、クロサギを見せてほしい。難しい立場だと思うけど頑張って。前の、クロサギを見ていないから別物として楽しむといった好意的な声も出ているが一部の山下ファンからはなんで平野が主演なの山 P で続編作ればいいじゃん 黒ギは山 P にしかできないと思う。実写は山 P の映画版で終わって欲しかった、などと落胆。そんな中、原案の夏原氏は同19日、自身のツイッターに、公式での私のコメント、死んでも俗でもない、ですが、言葉自体は制作サイドから出たものです。 個人的に黒サギイコール山 P という意識が強かったんですが、続編やリメイクじゃない、もう一つの黒サギタイトルも黒サギと聞き、なるほど、それならあるな、と、ちなみに今回主演してくださる平野紫陽さんは、漫画もお読みいただいている、と、制作側から聞きました。そうで、とても感謝しています。原文ママ、イカドウ、と投稿した。 なお、夏原氏は、今年4月期に山下が主演した連続ドラマ、正直不動産、NHK で原作漫画、小学館の原案も担当している。21日には、黒ギのドラマ化の話、引きこもごもって感じですねから。わかります。正直不動産で久々にお目にかかった山 P が、黒ギを大切に思っていたこと。 私は原作の一人として分かっています。でも、今回は平野潮さんが演じてくれます。応援してください、とツイートし、加えて、ちなみにですが、正直不動産の長瀬は、山 P から変わることはありえません、というか、変わったら許可しません、ええー、とも宣言していた、キングドッスファンに、で、 と、リプライ山下と平野に関する投稿が続くうちにキング・アスファンと見られるツイッターユーザーから、夏原氏宛てに山 P の方がいいといった書き方はやめてほしいという胸のリプライがついたんです。夏原氏は引用ツイートで、それは大変失礼いたしました。と、この意見に触れつつ、納得がいかなかったのか、で、と一言付け足していましたどう 22日午前0時代には、なんか、今回のクロサギドラマ化に関して、私が否定的であるとといったツイートを見かけますけど、ヤマはクロサギのみならず正直不動産でも主演してくれたわけで、特別な存在ですよ。悪いんですが、関わらないでください。平野さんにも失礼ですよ、と、平野ファンに注意喚起していた。 夏原氏と平野ファンの一連のやり取りに対してジャニーズファンは原作者が気を使ってツイートする状況になっているのが申し訳ないなどと反応。夏原氏を擁護する声は多いのですが、一部では原作側があそこまで発言してくるのは厄介、原案の人が出しゃばりすぎといった手厳しい書き込みもあります。 ドラマ放送中は、夏原氏とファンの言い争いが起こらなければ良いのですが、どう主演の平野には、こうした不穏な雰囲気を吹き飛ばすほどの、黒詐欺を見せて欲しいものだ。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。